はいど三井物です、お 願, すお願いします。ね、サブチャンネルですね。は い,、はい、いやー、や嬉しい。何がえ、ドイツ支部からまた連絡が来要あ、ドイツ支部から、ね。<笑>定期連絡です。何ですか月1ぐらいでくれって言ってるから。活動報告ね。そうそうそう、ね。そうしたらお金出せないぞって<笑><笑>。この方いらっしゃるじゃないですか、体験作ってくださった方。 2万再生とかみんなのかげでよかったんですけどこの方からメッセージが YouTube 用に、うんうん、今から日本語をるんで下手だけどちょっと聞いてくれ、うんうん Uh, うーうりすよく見ま し, とした。So, もっと大きな 刀, と, きな刀<笑>とりあえずもっと大きな刀を作るそうなんですけど<笑>もっと大きな刀<笑>もういいよこれちゃんと伝えないとなもっと大きな刀を作ってもっと大きな刀何さなやばいっと大きさまざまなやばい刀さまざまなやばい刀さまざまなやばい剣さまざまなやばいさまざまなやばい刀さまざまなやばいさまざまなやばいさまざまなやばいさまざまなやさまざまなやばいを<笑> 作りますかいもう決まっちゃった決まってるか ら, <笑>るから作りたいと思いますじゃない、うん、作ります。作ろうかなと思っていますとかじゃなくて作りま す, ります<笑>ちょっと遅かったな、うん、もうたぶん取り掛 か, か も, うもう取り掛かってるから設計図書いてる最高な仲間だなどれからも日本の文化ドイツから楽しみにちゃんとを来ますありがとうございました 嬉しいね。うん、発音する、ちょっとどうやってもいい。なるほどね。場所をどうしたっていうのあるよね、ずっと。そうなんだよね。あ多分だけど、はじめさんと同じ椅子。ちょっ、ザブドうだ。言ってたやつだ。なんえカットしちゃったかもしれないけど、これ話してたんですよ。うん。もうちょっと分かんないな。 ダークソウルっていうゲームかもしれないな、うんうん、これ作んのこれ作んの頼むからやめてほしいいやもうちょっとずれてるじゃない大丈夫、うん、これはいたいなこれは送ってもらえそうだな い, やいらないいらない<笑><笑> い, いらないでしょどう考えるで<笑>通販番組見てるみたいながある、うん、<笑>通販番組に見えてきた<笑>見え<笑> よ, いいよかった何歳なんだろうちょっと分かんないな、ねね、それは外国の方って何かこう年齢見えないよねこっちの感覚ではないからねめちゃくちゃかっこいいけどね顔っていうかもう生き様もかっこいいしいいはいということではいということでね、えー、ドイツドイツ支部からの、うん、まあ定期連絡定期連絡来ました<笑>定期じゃなくなるかもしれない今回からあそう提う、うん定<笑> でも嬉しい、うん、こうやって、海外の方とさ、うん、動画を一緒に作れてるわけだから。ねうん、本当にありがとうございます。ありがとうございました、じゃあまた明日。はい。はい